はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね。久しぶりの案件動画でございます。ありがとうございます。ということで、えー、本日はですね。こちらスティーブさんという。 もうね有名な焼肉屋さんに訪れているんですけれども今回はですねこちらのねお店さんが通販で焼肉の販売をしておりまして今回はですねそちらの商品の宣伝プラスお店さんの方でおすすめのお肉を食べていこうと思いますで今回ですねノックさん経由なのでカメラマンで小川さんがいらっしゃいます<笑>お願いします<笑><笑>そしたらね、えー、こんな感じで早速美味しい焼肉食べていこうと思います行きましょういただきます はい。ということでですね、ただいま、聖郷さんの店内に入ってまいりました。本日はですね、オープン前にお邪魔させていただいておりますので、いろいろとね、お話、説明をしながら食べていこうと思うんですけれども、まあ、これね、聖郷さんという、まあ、見えますかね。本日訪れているのは、こちら、聖郷さんでございます。 今回は、一応通販の方はカルビがメインの食材ですよね。はい、そうです。4種類のセット。カルビ。カルビ。中落ちカルビ。中落ちカルビ。上カルビ。上カルビ。特上カルビ。特上カルビ。ルビルビいいですか ?30 超えたおっさん食べて。でも、やっぱ最近結構年取ってきて、カルビ系 の, その油の多い部位食うと結構重くなってくるんですよ。で、やっぱいいのだと食えるって感じの胃になってきたので、今回これ食べて、どんだけいいものなのかっていうのをちょっと吟味したいと思います。<笑> き、は、わ、い、み, みゆっけ、ありがとうございます、これやばいですね、これはやばいですね、うーわー、きわみゆっけ、<笑>じゃあ先にちょっと<笑>、はい、すみません、皆さん、いただきます、させていただきまして、いきます、うわ<笑>うーわうわこれ、これ、画面でどう映 っ, ってます、これ、やばいですよね。 また個人的になんですけど、粗切りよりもこういうねっとりしたタイプが好きなんで、ちょっとこれ、めちゃくちゃ好みだと思うんですけど、いただきます。あ<笑>うまっ、うーん、<笑>うーん、これ、やばいですね。 ユッケだったら4キロぐらいでっいけんじゃないですか<笑><笑>皆さんぜひお店さんの方でねこのユッケ食べてくださいめちゃうまいです<笑>うんはいということでもう一瞬でございますね、うん、こんな感じでユッケは完食させていただきました、うん、おっきたありがとうございます分厚っ の極み端郎の厚み、とんでもないですけど、こっから見たら300ですよ、<笑>そっちから見たらもう、えダ大ライス、ダイライスありがとうございます、ここ何も言ってないですけど、大イライス到着しました、いいじゃないですか、ねいいっすね、いいっすね、最高ですね、この仕事、うわー、<笑>これもう音と見た目で、もう反則っすね、あー、今日マジで何にも食ってこなくてよかったー。 <笑>ちょっと1回いきますはいはいはいいやめちゃくちゃいいのにするなもうすげえ食いたいえ<笑>ちょっと1枚こんな感じでいっちゃっていいですかねやばいこれやばいっすねこれレモンとかつけてもいいんですけどまずこれそのままいっていいですかいただきす う, ーんまうんまうん、うまっうん、まっうまんうまっうまっもしっかり乗ってるし味付けももうベストなしょっぱさというか最高にうまいんでご飯すげえすみますわもうレモンとか全然いらないですね<笑>うまっ 大レスもう半分ないじゃない<笑><笑>うーんうーんあ待ってこれやばい、うん、油がねかなりしっかり乗ってるんで表面がねカリッと揚げるんだけど中はレア表面カリ最高にうまいわうん うわ極みロー ス, こ ち, ら炙りロースでちなみにあ大ライスもう1個頂 い, いても大丈夫ですか、はい、ごめんなさい<笑>めちゃくちゃのおかわりがベストなタイミングで到着しました<笑>、ね、こっちらの、ね、極みの方は片面10秒で OK でこっちの炙りの方も本来生でも食べれるぐらいいいお肉らしいのでこれさっと炙る程度らしいんですよでひとまず炙りからいきま す, なそうです、ね、極みの方が一応ランクは上っぽいので値段的にこっちからいってみますか はい、はいもううまいああもうもういいでしょこ<笑>ちょっと火入っちゃうんで2枚とも揚げちゃいますねこれやば炙りやばいよいやマジでちょっとこれ皆さんいただきますねうわうわうわ いわゆる巷で流行ってる人気で美味しいって言われてる炙りロースのお寿司とかあるじゃないですかあれよりも全然柔らかくて上質な脂ですでかつやっぱり味付けはしっかり垂れてきてるんでライスでもお酒でもめちゃくちゃ進むと思います<笑><笑>あのごめんみんなマジであの今見てる方案件っぽいなって思ってる方いると思うんですけどマジでうますぎてこれ出てるだけなんで本当にね一回食べに来てください こんな肉ないよマジで全然本当トマジで案件とか抜きで普通にもう一回いきたいです忘年会ますあ忘年会いいっすねノック持ちで大食いの方は3人までにしてくださいがや<笑><笑><笑><笑><笑><笑>うんちょっと痩せました痩せたんですよ痩せましたよ痩せたんですよだいぶむくみとかは解消されてた気がするんですけどもう今日で終了です<笑> うーん。うん、ますみません。大ライスお願いしてもいいでしょうか。<笑>あれ、オールフリーまで、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。うわー。これですよ。ね<笑>。 ちょっとライスとビールもあるんで、これ、いっちゃいます、極みのロース、これ、やばいっすよね、うわあええ10秒だから、割っとかないと、割っとかないと、ベストを逃す、やばい、忘れてた、忘れてた、あ10秒、10秒、あー、ちょっと待ってさい、これ、こう、うわー、うわあ。うわ やばいいただきますこれ。<笑>これロースですか？これは本当にロースですか？うわ。うわ。うわ。 全く僕の知っているロースじゃないです別事件ですねちょっと一枚食います<笑>ちょっとね、もうこれいいダメ一人で食ってたらダメ準備 OK です OK ですかはいで、行きますよはい、はい、どうですこれ<笑>どうですか<笑>ちょっとあれうわっと<笑>行きますよ行きますよはい、はい、行きますよはいはいはい、頑張って行って、行っちってちょっと行ってきまーす行ってらっしゃい。 やばいっすか<笑>いやマジやばいっすよねこ れ, これは美味しいですめちゃ美味しいっすよねいやなんだろうこれなんて美味しいんだろうこれ<笑>うん<笑>うん<笑>うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんないうんうんうんうんうこうこうんうんうんうんうん それ、そういうことですね。これ絶対こうですよね。いくよ、俺。やばいよ、俺。百五十点。百五十点。おお。<笑> ごうこれが今回の通販の商品のメニューになるんですかねえこんなに贅沢なんですかふるさと納税でもこんな来ないですよ<笑><笑>いい意味で裏切られたっすねえじゃあちょっとあのダイライスお願いしてもいいでしょうかまずは波のカルビからいきますこんな感じでございます波でもうまそう いや結構ありますよ<笑>綺麗に盛っていただいてたのでちっちゃく見えてますけどこれこの密度ですからねこの密度<笑>今いただいちゃっていいですかこれでも枚数も多いんでちょっと2枚贅沢食いで見えのかなこれああもう見えてるねこれいやちょっとこれいただきます<笑> 絶妙一番いい塩梅もちろんこの光栄たちがいるんで各部位違ううさがあると思うんですけど普通のカルビは柔らかいんですけどいいそのカルビらしい弾力残しながら溶けていくっていうこれで特性でも何でもないですよねあの普通に食ったらこれ特性だと思います今日の焼肉天井でですよよ<笑><笑>うまうままななんんんこいだ <笑>うカルビ食べますか。いいんですか。もちろんですよ。<笑>もちろんですよ。うわあ。これ、食べちゃってください、これ。はい。まあね、今回の小川さんの表情を見て、僕が嘘だったか本当だったか。まあ、案件受けてる人だから、この人もいい顔するんだけど。<笑>いいんですか、二枚。いっちゃってくださいよ。いただきます。 今のはちょっっとやってる<笑><笑>これうまいよこの取り方ほんとよくないよいい焼き肉でこういう取り方はほんとによくない<笑>営業時間が始まるケツがあるんでちょっと急ぎ目でね焼いてますんで大食いといえど普段こういう焼き方しないですから今回だけなので許してください<笑>いやーこれはうーんうーん うん、いいお肉いい焼肉ってほんと人生のご褒美になりますねこれが通販で買って冷蔵庫にあるタイミングだったら上司にひどいこと言われても俺にはいい焼肉は家にあんだぞって強気に出れますよということでただいですね通常のカルビ完食させていただきましたのでこれめちゃくちゃうまそうですね絶対うまいですねこれちょっと先におばあさんに燃えときますねいやいやいや じゃあちょっと肉乾杯しますかじゃあ一緒にいいです<笑>うわー全然違ううわーうめえうめえ<笑>子供とか食ったらもう飛び跳ねますね<笑>ダイナイスきたこれ米っすよ中落ちになってくるとやっぱりしっかり甘いですね油の感じがあーうん やばい、たれ<笑>の味で米食うわけじゃなくて肉の味で米食ってるうんですよねそれがすごくてマジでうまいっすねご自宅で食べる時も、うん、ほんときもお米いっぱい炊いといた方がいいっすようん3人から4人の家族だったら5合は炊いた方がいいっす5合いや多分なくなると思いますよす、ね、こんだけうまかったら絶対なくなると思うんだけどな うまっんーじゃあこれね中落ちも完食でございますじゃあ次ジョーいっちゃいますかこのしずる感っすよこれたまんないっすねーよっあーあー全然種類によってカットの仕方も違うんで同じねカルビ4種類でもこんだけ部位によって違うんだったらほんとにこだわってんだなーってなんとなくわかりますよねいやーちょっと もただ食うんじゃあれなんで、これで肉まきいっちゃっていいですかねこれ。あ、やばい、これ、ちょっといただきます。知ってしまったらダメだこれは。<笑>中落ちでもあんなに甘いと思った油が、さらに上品な油になってますね。でまたこの厚みのカットなのに、全然硬くないです。<笑> 柔らかいんですけど、肉の弾力ではなくて、ンにも近いようなサクッとした食感とかも脂身にあって、それがね、すげえうまい。脂身ってこんなにうまいんですね。ちょっとこれに、これじゃないですか。 スタイライスも完食させていただきました最後特選こんな感じっすよちょっと小川さんの部分もやらせていただきます本当ですかはいこういうねいいものは一人じめよくないので何回も言いますけどうわうわじゃあちょっといっちゃいますかじゃあちょっと特選もいただいちゃいましょういただきま す, すなんだこれ うん、まうん、まい<笑>なんかこうやって美味しいお肉をいただくと柔らかいだけが美味しいんじゃないんだってマジで思うんですよやっぱお肉らしさもありつつ柔らかいでかつ脂も甘いこんなんいくらでも食えますよねいやーちょっとこれは俺ラストじゃあお願す じあまあ、ひとまずですね、はいまあ、あの、告知宣伝をする前に、ご馳走様でしたということで<音楽>。ということでですね、本日はせいごうさんで、とんでもなく、うまい焼肉を食べてまいりました。みんなね、忘れてると思いますけど、このお肉。 通販でで買えるんでございます後半の方にいに頂きましたカルビ4種がセットになった焼肉セットとなっておりまして通常で買っても1 7820円ただ今回の動画ですね概要欄を見ていただくと URL あると思うんですけれどもそちらから購入していただきましたらなんと冗談のような話ですけど半額ですあの僕も案件何個も受けてますけど半額聞いたことありませんあとは送 料, が料送料も無料です送料も無料 なんとびっくりしたんですよ送料も無料なんだと思って送料も無料普通そこでマイナスした分取るんじゃないですか<笑><笑>そこで利益を取るシステムだと思うんですけどそこも無料あのあれですね頭おかしいですね<笑>今日の仕事頭おかしいわ<笑><笑>まあ確かにいいお肉だとしても1万円超えのねお肉買うにはちょっと躊躇すると思うんですよただだ今回の機会だけ1万円を切る 半額でしかも送料無料で買えますのでもうね悩まれてるんだったらもうすぐ概要欄開いてポチってしてみてください<笑>お店でいただく焼肉そのままの味が楽しめますのでご自宅でねこのカルビ 4種類楽しんでみてくださいでまたですねえー、本日こちらお邪魔させていただいた聖郷さんなんですけれども今回ね頼んだような商品単品でも注文できるんですけれども食べログとかを見ていただければコースとかねいろいろ予約ができましてまあもちろん仕入によっても内容は変わるらしいんですけどコースでしか食べれないよう な, なんか飲める牛丼とかコースならではのメニューもございますので、まあ、これから 忘年会とかの時期でございますしぜひね、西郷さんでえ、コース料よね、予約して、忘年会楽しんでみるのもいいんじゃないでしょうか、えー。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画と思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。